走ってきて終わったとこなんですけど、えー、率直に言っていいか悪いかでいうとどんな感じでしたいや両方めちゃくちゃゃくいいっすよね、うん、あの僕普通平均走ったらん平均速度が28キロだったんですけどさっき話したように 30.4 とか出てるんでやっぱりそれだけで性能の高さが出てるんじゃないですかね、うん 確かに両方すごい高次元でいいっていうかまあ、どっちもいいのがすごい分かったですよねやっぱりいつもより早く走れた感じでえー、っとまあ最初多分西風で横風の平坦でで少し上りがあってアップダウンがあってまた平坦があってちょっと最後上りみたいな感じまあ平坦上り下りとかバ リ, ンりバリエーションあったんですけどそれぞれどんな感じでした平坦から。 閉館の時に、あのー、無理をしなくても、スーっと加速していくんですよね。で、今回閉館の時に風、横風あったじゃないですああいった風も、ね、あの、ホイールから、こイールだけのハイトがあるホイールなのに。ホイールから持っていかれるけど、ね、あんまりなかったので、すごいなあと思いました。あんまりというか、ほとんどなかったですね。どっちの方が閉館では早 い, っていうような感じしたんですかに、かつ。もう、もう、さっきも言ったように、両方早いんで。うん あのそれの中のちょっとした違いのところで言うともう最後疲れた時にあの踏み切れないなっところで回ってくれるのはもしかしたら寒波の方が回ってくれるかもれるですね。なんか寒波の方がちょっとそこだけ空力いいかもしれないみたいな僕はちょっと下りでちょっと思ったんですよ、ね あ, うん、あの僕もそんなに恩恵受けるわけじゃないですけど4 0キロ超えたところとかの。うん あれメーターとか見てたら、あカンパロもちょっと出てるから、ねうん。そう、カンパロの方がスピードは出てるんですよね下りで。うん、とかも、まあ。ちらっとしか見てないけど、うんうん、後でデータ見てどんな感じかだけど、なんか下りはカンパロが早い感じがした、ね。登りはどうでしたあの、まあ両方すごいホイールなんでっていうこのマクレクドがずっと過ぎて喋っちゃうんですけど、でもこの CLX の軽さってのは登りの辛い時に。 一番あの助けててくれれるのはこれかなって感じがしましまた、ね、うーん僕もなんか CLX のほうが、まあ、物理的に 100g 軽いからその登っている時にあんまり息が切れなくてで結果、その後下りから、えー、平坦に移った時に上りの疲れがないから平坦ですぐスピード出せるんですよね。うん、それ今まではどっちかというと上りの疲れが平坦までちょっと長引いちゃって平坦っでなかなかスピード回復できながら もう下りの途中に回復してるから平田は普通に早く走れたんですよね。それがでかかったなと思って。だからまあ上りに関して言うと僕はロバールシエレックス50の方が良かったです。良、まあうん、かったですけどカンパもうちょっと風が強い方の橋の上とか走っててどうですか、はい。いやーもう本当に普通いつもだったらホイールから持っていかれるけどそれはないのと。 まああんまり風吹いてるのかなっていうふうに思って周りを見たらああ、やっぱ吹いてるんだっていうふうに思うぐらい、やっぱり空気の逃がし方とかも上手なんでしょう、ね、風はあんまり向かい風になった時もあんまり抵抗を受ける感じがないので、ねないないない、なんか全然普通に進む感じはすごいする、うん、それはもうどっちもかなっていう感じがするけど平坦のなに最初、ランシング軽くしてみたんですけど、どっちもめちゃくちゃその動きについてきてくれるん。うんうんうん これは、ね、軽いからとちょっとロバールの方が軽いんでしょでもそこの違いとかあんまなくて本当にどっちもクイックイックイってついてきてくれるっていうのが良かったですね、うんうん、あ乗り味とかどうだった乗り心地とか乗ね乗り心地はちょっと僕もロバールの方がシエレクスの方がちょっと良かったですねあ あ, のあの路面が悪いところの吸収してガタガタガタってところの吸収してるのを まあ CLX の方はこれ良かったような気がするんですよ、ね。これタイヤとか空気圧とか一緒なの、ね、一緒一緒、ね、タイヤもチューブも一緒あのグランプリ5000でチューブもパナレーサーの同じやつ使ってるんで空気圧が超えるだけの基本的には超え違いなのでだったらちょっとその部分はあれなんでロングライドとかやる時だったらやっぱり CLX が若 いいかなっては思っちゃうけどなんか僕の個人的な感想だとなんか逆にカンパの方が乗り心地いいように感じちゃったんですけど<笑>、うん、んかね反対、うん、全然反対の意見になっちゃってあれなんだけどンパ<笑>の方がちょっと柔らかいっていうか乗り心地いいっていうかその細かい段差とかはなんかねンパの方がね<笑> あ乗り心地いいなって思ってただからそこはもう個人の差がすごい観光名所とかは体重の差があるかもしれない<笑>あるのとやっぱりねでもどっちも工事券の中での違いの話しするっていうのが好きると思いますけどね、うん、でどっちが好きですかあのもう一個だけ言いたい の,、うんうん、あのデザインああ、うん、デ, デ, デザインあるねデザインある ね,、うん、あるねあのやっぱりこの WTO のこ の,、うん、この辺の光沢感とか 含めてこれは結構所有役はありますよね、うん、かっこいいよね、うん、それはもう圧勝っていうか多分あカンパの方が絶対かっこいいよそうオ、うんあのー、ーラー自身もねすごくいいんだけどこの。 このモノトーンの中でこれだけの質感出せるっていうのはすごいなっていうそう色とかデザインじゃなくてこの質感なんだよね、うん、材質っていうか質感がすごい素 材,、ね、素材感がすごいよねこれだからなんだろうあのカーボンのあれが違うんだよ 3K とかそういうのが何だっけな うん、UD ってやつかな、UD、UD カーボンってやつなんだよね。それだとこ う, こういう感じなのでねん、あの折り目のあの何ていうの、四角のあのブロックブロックパターンみたいのじゃないんだよね。ああ U、UD だと、はいはいはい。そこがまた違うよ、ね。え、ね、こ、ね、うしたこともすごいす、ね。いや本当にそこはあって、うん。で、どっちが好きです か, っ, ですか、うん、って言われると、うんうん、あのー。 決めれないってないだけど、<笑>でもどうだろうロングガイドとか、ずっと乗り倒すってことを考えると CLX うんずっと乗るってこ考えるあの山もあったりとかうんか、オールラウンドだってオールラウンドでずっと乗りやる、うん、乗るときに、うん、いいなで、誰かとちょっとあの見せべりかしちゃうときは、カンいいなって そんな贅沢なことはできないけど。うん、確かに。でもそ、それは、そう思った。両方持ってるといいよね。いやー、持てないけど。持てないね、あの、両方維持はできないな、<笑>まあ、ないまあ、僕も、ど、どっちか売るっちゅう前提で。いやー、これは贅沢なあれですよ。<笑><笑>まあ、僕の個人的なんというと、やっぱり、上りが。 全然 CLX の方が楽だったんで、まあ、どっちか残すっていうんだったら僕は CLX50 のを残すかなっていう感じがするまあ所有欲で言ったら確かに寒波なんだけど純粋に走りが楽になるっていう意味では特に坂が苦手だから余計にそうだけど CLX の50の軽い 100g 軽いっていうのが物理的に軽いっていうのがやっぱでかいかなと、ね、僕らもそのプリケンとかレースするんだったら、うん、もしかしたら寒波するんだ ね、平たんをメインで、うんうんうん、とかっていうふうな選択は全然あるからまあでもどうしても坂が入ってきちゃうコースって意外とあるからありますよ、ね、そ, そこで楽になるかなっていうのう。<笑>今回は、えー、ロバールシエレツ50とカンパの、えー、ボーラ WTO45 の、えー、インプレでした。 えー、また何か比較例えばロバール CLX50 とロバール CLX64 の比較とかまあそういうのもどんどんやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。それではまた